手間がかかってますね。やっぱりそうですね。ここまでするのに結構年数が。あこれがさっきはたあの畑で太らした。心拍の2年若い木です、ねはいうん、まちょっと見えないかな、うん曲。曲げた木を畑入れて太らすとこういう風に。えー 状態であともうこれはもう1年もう一年もう一年太らせて掘り上げる 3? 3年ですか、ね、大体3年ですね三年ってあるんですよ、はいはいはい、そうするともう1年余計にやった方がいいかなって年、ね、は1年持ち越したりしますけど、はいはい、いやでねこうやって曲をつけた苗木をやっあのて太さにするのにはこんなこれもただ曲げて植えるだけじゃなくてはい さっきの心拍も3年とか4年でこんな太さあったじゃないですか、うんはい、これももともとはこんな太さに見えるんだけどもともとはこのぐらいしかないんですよ太さ、はい、これがねじったやつが癒着してこの太さになるんですよそれも3年とか5年で細く見せるテクニックで曲げてあって。 ただ普通に S 字に曲げて太らしたら、うん、3年植えてもこのぐらいにしかないへえー、太く見えるような曲げ方っていうのをしてないとなるほど3年5年でこんな太さには見えな い,、ねはあ、いや面白いな、まあ、こうやって畑で作ったやつを鉢に上げて種、はい、木として皆さんに買っていただいたりはあちなみにどのぐらいやられてるんですかね円は 屋号にしてからは私で3代目で鉢、はいはい、物屋さんっていうか植木やりだしてからは7代目7代目、はい、すげえ7代目って 何, 何年かな昭和初期<笑>すごい歴史ありますね1代20年にしてもねねえ百四十。年すごい、まあはっきりしたことは分かんないんですけど、はいはいまあ、この辺も今年春掘る予定のうん ベニチドウモミジ。ベニチドウ。海外で人気があって赤い春春赤い葉っぱに出るモミジがすごく人気があって、八、うん、に上がって芽が吹いて秋にはもうほぼほぼ完売した、えー。赤はね人気あるって言いますよね。早く早くしないところではすぐに入れます<笑>もう今から欲しいって言われてるんだけど<笑>畑で畑で予約すると全部リンゴのリンゴ。はい まあ、みんなその畑に入れたり鉢でそのまま持ち込んだりするのもあるんですけど、はい、まあ一旦はこういうふうに針金かけて<笑>内臓をなめて こ, こ, こうやって作っで、こういうふうにちょっと背の高くて曲げる場合と最初からこうやってつまみ込んで実はこコチコチっとした種木を作るとかはこのぐらい長寿梅なんですけどこれなんか梅もどきの種木ですね。 ヤブのようにバサーっと伸ばしてててるる、えー、それででもてん出出んすきますよ、これで、ねえーまあ今太らせながらこう小さくして太らせて小さくしてね繰り返して太ずんぐりの木を、うんうんうんまあ、この辺はちょっと古くてあっちのポットはもうちょっと若い木なんですけど、うんうん、ズドーンって伸ばしたのをプツンと切って伸ばしてそれを何回か繰り返すとただブツンじゃなくて少しこう丸みが出てきて、はいうんうん、盆栽っぽくなる。 こんな上 の, の原木なんですけ、ね、どこれからのシーズンは、はい、梅の木を彫刻する材料を探しに来る人がいゴチゴチしたところこういうところを削ってさばきに作り替えたりとか、はいはい、そういうことをするための遊ぶ材料を、うんまあ、わざとこういうこういう木を立ててこ う, 削りこう削って。はいはい ウロッキにするとかっていうのが、これからは多いですね。うん、買いに来る方が、えー。梅もね、なかなか、なんか探すと難しいんですよね。売ってなくて。そうなんですよね。うん、で、あの、どうしても、こういう松竹梅用とかを。はい、春、お正月に飾る用のやつっていっぱい売ってるんですけど、はい、まだ若木なので、うん、削ったりするようなところがないんですよ。そうですね。うちはこういう商品で、扱いつつ、残った。 やつを畑に入れて作り変えるんですよ、はい、なるほどちょっと盆栽っぽい骨格に、うんうん、お正月用の作りとちょっと違うじゃないですかはいはい枝 の, あの長さとかもねそれを 一回こういう形に作り替えてこっから枝をちょこちょこっと作ると逆にこういう枯れた部分だとかうこういうのができてそこを彫刻するとまた面白くないですね、えー、なかなかこれだと削る部分がない、ね、そうですねわざとねごつく作るんですよてでこう同じやつでもこういう、はい、あの畑で頭がこう2つできちゃったやつなんかはわざと片っぽ落としてこ枯れた部分を作って削って彫刻する部分をわざと作るんですよね。えー まあ、こ今はこうやってありますけど、はい、もしかしたらこっち全部削っちゃうかもしれませんしねん一回わざと切って枯らして、はい、こっちを全部シャリに削るとかう、まあ、そういう加工しながら遊ぶ材料がそういった感じの、まあ、もちろんこのまんまお花見っていうか花でねも持って楽しむことも全然問題ないですけど。 まあ、この辺は今度は畑に入れずに鉢で持ち込んで、うん、このままま古く持ち込んで作る場合もあるんですね。曲つけて畑に入れないで鉢でずっと持って作ってるものたちね、うん。ですから畑にあるこんな太いのと、うん、これは年数はほぼほぼ一緒です。あ<笑>はい、松とかかもあれですか松は、ね 今うちで使ってるのはナス御用の種をうちで実消して作ってるのが多いんですけど、はい、ほぼほぼ出来上がったのは松がすごく年数かかるのでそうですね松は割と仕入れが多いですちょっと 若, 気若い木を仕入れて少し形を良くするまで持ってみたり、はい、やっ注文でそのまんま収めちゃったりこういう苗から作ってるんですけど実消、うんうん、して。 こんなんでもう5年かかかってますからそうすよ、ね、なかなかこっから曲げたりしてくるんですけど大きい木を作るにはちょっと待つは年数かかるんでうちはもうほぼほぼ苗木で本当に1曲ぐらいつけるぐらいで打っちゃいますの、ね、全部こういう段階からこれを畑入れたりポットにあげて曲をつけたりとか。 この辺の木はちょっと荒っぽいんですけどこ う, いうこういう木だったやつをこういう風に取り木をして、うんはい、小さくは今取れて外したやつがこれですこの辺はちょっと出が悪かったんでもう一度かけ直したんですけど、えー、みんな小さくしてこんな木をこんな木にねしたのがこれですねここのところで外したんですけど、うん、この辺は一度頭取り木したりして、うんうん、その下の再生したやつです下の部分 下の部分とかで、まあ下にはこう傷とかがこうあるんですけど、はい、上を作り直してもう一度取り木をしたりしてこう作り直すための一回取っっちゃったんで、こういううい状態になっちゃうんでです よ, そうですよ、ね、でこれをまた畑に入れたりしてこの辺の枝を骨格を作って傷のある上を取り木をして、うん、まあなかなかねこうやって使えないのもあるんです、うんうん、ここから先は矢島さんなんかが<笑>作るとこのぐらいまでの。 段階かな。うんうん、まあこっからちょっと無駄な枝取って、針金かけてこう格好、はい、つけて作っていく手前の段階、んこんなところまでは や, やるんですけど、はい、ここから先は出たお客さんなり業者なりが。これ品種は何ですか？これはね銀ヤツです。銀ヤツのさ、宮島御用。で今割と生産者が減っちゃったんで、んこれなんかみんなおすぎなんですけど。おすぎがよく売れますね。なるほど。おすぎないでね、ならないの で, ですよ、ね、最近あんまり。 作ってる人いなくなっちゃったんですけど古し梅でこれをこ何年かこちこち枝をつまみ込んでできたところを食器では取り木できないんですけどつぎ木をしたすぐ下で、うんうん、梅もどきの部分で取り木をして小さいやつを作るのによく売れますねこ、うん、梅ょう梅こし梅 梅, 梅もどきのすごく実の小さいタイプちょっとこの辺は若いんでまだ実ついてないですけどこういう実が作るんです、ね、ああちっちゃいあったいあっちゃ これが本来だとこういうこういう枝元にびっちりびっちりつくんですよ、えー。まあこれを冬になったらこう枝をこうやって切ってでこちこちこちこち小さく作っていく種ですね。うん、これがうちの商品。商品でなるべくいろんな珍しいものを増やすのに、はい、まあ売れるもんもあったり売れないもんもあったりですけど。 こういうちょっと同業者の盆栽じゃないんですけどいろんな樹種を扱ってる苗木屋さんってあん行って、ね、たくさんいるんでそ こ, こで盆栽になりそうな珍しい木を見つけてきて、うん、これはシャラ夏椿のシ、うん、シャャララじゃなくてシャラの木、ね、シャラのつなんです、うん、シャラの木の木単純に焙生品種がヒメシャラかっていうとそうじゃなくて、うん、シャラの木のやつぶさヒメシャラじゃなくねうそういうちょっと面白いんですよ。うん、結構ね枝ぶりもねも盆栽っぽく ってできるんですよ、えー。珍しい木ありませんかってくるんだけど、<笑>本当に珍しいと誰も買わない。<笑>あの民だが知ってる珍しいものじゃない、ね。そうですね。生産者は何年か か, かって作るもんで、はい、何を作るかの見極めが結構大変ですよね。そうですね。ちなみにそのハウスはあれですか？シミニ盆栽。まあこれはそうですね。最まあこの辺はどっちかっていうと仕入れたものが多いですけど、仕入れてもやっぱり。 本当にきっちり出来上がったもん、うん、うちだと手が回らなくなっちゃうので、はい、やっぱり同じ買ってきても骨格物っていうか材料みたいなんで、うん、こっから肌を作るまでほったらかしてみたり若木でこっから作り込むとかそ う, いうの、うん、そういうのがやっぱりどうしてもうちに来るお客さんがそういう気を求めてくるんでるあとはお客さんがこれちょっとおかしくなっちゃったから預かっててこういうのなんか今入院中です。えー、これすすごいっっね元気なくなくちゃったんで ちょっと預かっ て, っ て, きてあ。あ、横に幹倒して、値上がり作ってるんです。値上がりはね、潰したんですよね。潰してるんですか。そう、根っこ、ね、まだまだ木としては、ずっと若いんですよ。若い木で。もともと、根っこだったのを、途中でこう、折り曲げてあるんですよね。すごい重慶。ただ、なんか、元気なくなっちゃったんで、<笑>来たんで、これ来年、来春。 はい、植え替えてちょっと素焼きに戻して、うん、少しこう元気つけさせて、はい、戻さないと元気がこういった入院が結構き 入, 院入院が結構きますの、ね、<笑>です、ねまあ、こういう素材こういうのみん な, なんかこれも全部取りきったんですけど取りきして取れたのはいいんですけど、うん、本性にしっかりこう青いバリッとしたようになるのにすごく年数かかるんですよ。本本とのの当になるの 規制が乗らなくて、なるほどまあ、ちょっと弱ったのは何年か続いて取りかけるだけでも年数かかるんじゃないですか、はい、ですそっからまたまともになるのにまた年数かかるあ<笑>そうなんだ<笑>実際にね松とかの取り木はやったことないんでそれなんかもう家ちでやったんじゃなくて、うん、趣味者の方がやったんですけどああそうなんですねなかなかね業者はね時間かかるからやらないんですよね、うん、趣味者の方が楽しみにやりながらたくさんできてても世話しきれないので、はいはい、少しこう資本に 処分して次の種木を買うなるほど次これもこの辺は大体あのちょっと大きいところに飾る、はいはい、レ, レンタルというかなるほど、まあ、預かってるんですけどショッピングモールとかに ね, そうですね飾ったら目立ちますねこれで一周回った感じですか、ね、そうですねもうちょっとさっきの見てた骨格のものがもうちょっと盆栽らしくなったものが、うん、結構まだ 秋までではあるんですけども、はい、ほ, ぼほぼ出荷しちゃった後なんですよ、うんうんうん、なんでまだ商品に満たないようなタネギばっかりなんですけ ど, ど時期が時期でくればさっきの畑にあったのを掘り上げて、うんうん、枝ができたちょっと盆栽地味な格好になったやつとか、うんうん、もうちょっと商品らしいものもあるんですけどねあのいじったり逆に盆栽始める方がどうしても高い盆栽って怖くて手出せないとか、うん、まあきっかけのような形でちょっとねリーズナブルな木とか。 若いいの丈夫なんでやん、うん、やりりすすもあります、ねなるほどまあ、一から作ってみたい人とかのね素材にはもう本当に抜群ですね逆にこういう素材からすごく飾ってあるようないい木までするにはすごくテクニックがいるんですけど、はいまあ、それはそれとして徐々に覚えていってもらって、はい、あの始まりのきっかけとしてやるには、うん、いいかもしれないですね本日は<笑>そう、ね、<笑>ありがとうなるほはい。はい